皆様、ごきげんよう。シューメイユーと申します。多のお日頃でお待たせしました。さて、2 0 2 2年10月17日朝6時頃に、YouTube で、コミュニティ機能が利用できるようになったという通知を受けました。本来は、YouTube における機能の利用資格では、 コミュニティで投稿するには、償うこども、暴力0人のチャンネル登録者数が必要なものの、チャンネル履歴の要件に達したかもしれなくて、上級者向け機能が利用できるようになったそうですので、微妙な登録者数にもかかわらず、これから、YouTube のコミュニティをもて、皆様とお互いに、 交流できるチャンスがございますよ。Yes. What of that? Sneaky yes. <笑>はい、ということで、皆様の応援で、心より、ご礼申し上げます。誠に、ありがとうございます。今後とも、 日本の法律や YouTube のガイドランを提唱し、宣言流行まで YouTube で活動していくように、最後まで一生懸命に頑張りますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。<笑>はい、それではまたお会いしましょう。失礼いたします。 はい、皆様、ごきげんよう。もう、ファローイブですよ。いやあシュメイユさんのチャンネルを登録しなきゃ、いタズラしちゃうよー。<笑><笑>もしかして、トリコをれようでいでしょうか。<笑>いやーそもそもチャンネル登録は、 皆様の自由次第でございますので、とにかく、面白いハロウィンをお過ごししましょう。Oh! はい、それでは、ハッピーハロウィーン、yeah!